皆様ごきげんよう、久めです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。12月25日、親愛なる冒険者たちよ、メリークリスマス。残念ながら、今年の白銀の聖夜祭は、開催しねえことになったんだ。この手紙と一緒にプレゼントを送っとくから、勘弁してくれよな。来年の白銀の聖夜祭で、お前さんたちに会えるのを楽しみにしてるぜ。今年のアストルティアは、クリスマスイベントが中止になったんですよね。ちょっと残念です。 今年もいろいろあったが、無事に白銀の聖野菜を祝えてホッとしたぜ。来年も楽しみにしてくれよな。今年は白銀の聖野菜を開催しないことになったのに、無事に白銀の聖野菜を祝えてホッとしたちょっと何言ってるかわかりませんね。ただ、この部分の店長のセリフが人によっていろいろ違うみたいなので、前回のフラグを維持したまま持ってきてる可能性大ってことですね。